なんか、いろんなキーで歌ってみるパターンもいろいろね<笑>遠くないソーシャルディスタンあそういうやつねはいどうも太郎ですそしてーーのおめですよろしくーよっっちょっと声大きかったかたら<笑><笑>はいということで今日は、はい、僕が通ってるボイトレに来てるんですけど<笑>ボイトレの担当のえっと小梅大優さんですえ<笑> の, 担当の えっと、小梅大優さんいやいやいや、ちぇん、ちぇん、ちぇん、ちぇん、ちぇん、じゃなくて梅です梅さんもね、y o u t u b チャンネルやられてるよねいや、ちょっとほんユーチューブチャンネルルーキレーディみんなお願いしますんで登録者がなんと、なんとすごいんですよ、いやね、昨日百三十人おお、すごいめっちゃ増えてるめっちゃ増えてるちょちょちょあの、まぁ、あ、初めだったんです ぜひあのタッチャンパワー作って今回やっちゃうかいう感じで無理やり撮るでしょうということで先ほど梅さんのチャンネルの方で「はい、夜にかける」の男性キーバージョンマイナス六マイナス六ですねの D っていうキーから始めてますねで歌う動画を撮ったのでそちらもチェックしてくださいイエスたかスクリーンクそしてイエスたかスクリーンクイエスたかスクリーンクそして「空見上げた 今日、僕はもともと声が高いって言われてるので夜にかけるの元気でも歌えるんじゃねっていうことで今日はねこの<笑>やってみましょういきますよ you <laughs> 歌えるすご い, <笑>いやでも全然いけるねびっくりしてたもんねッドフィンガーって呼ばれるかと思ってヒッドフィンガーって<笑>すごいななんかコツとかあるんですかなんかコツなんか途中のその「サヘのとこ か, とか超ミックスボーツあんたないやっぱり 空見上げたひまわりが僕の背中を陰で押すよだけどみん、まあ、ながみんなタルちゃんみたいに上手に歌うわけじゃないんで、はい、やっぱちょっとさすがに高いよって確かに思う人がいるんでどうしますかちょっと下げ目でいってみます やっぱり元気出る人だとこれ「沈むように溶けてゆくように」本気いきます。 Thank you. ジェイ調子いいっすねどうでした満身創痍満身創痍ありがとう空見上げた